左整体麻痺についてコメントをいただいているにもかかわらず動画のアップが遅くなっており申し訳ございません皆様笑顔をどうか忘れないでくださいね4月中には動画をアップする予定です皆様にまたお会いできる日を楽しみにしておりますほかほかなでした